というわけでこんにちはうすい峠に来ています左の広場が見えますかシルエティとのバトルのスタート地点ですさあ行くよマコこのバトル一本で終わらせるよというわけでイニシャル D 聖地巡り旅スタートと思ったら突然のちょっとカーブ危ない日本屈指の30キロ制限いきなり油断したよちょっとスピードが乗ったと思ったら急カーブただですら狭い車線は夏の草木に邪魔され 車1台分の幅もない窮屈なコーナー入り口どれほど急なのかもわからない対向車が来ていないときはちょっとインカットするくらいがちょうどいい濡れた路面を気遣いつつオーバーランだけはさせないよそして180度ターン一瞬たりとも気が抜けないこれが10キロも続くのさ正直疲れる日々の間から覗く朝日明るい時間帯にスタートするため 時時に出てきたんだ今は朝4時休憩してたとは長い一日だね少しの直線だけどここでうかずに飛ばすとどうなるかなかなかに急カーブだねガツンとブレーキを踏んで曲がるよ全部で184個あるコーナーたちまだまだ先は長いここはかつては東京から軽井沢に通じる唯一の道だった 古くは日本式の時代から薄いバイパス上信越自動車道が建設される近代までさて全部流すと動画時間が長くなりすぎるのでカットしますサブチャンネルにて別動画としてアップしますよイニシャル D といえばここ伝説の C121 まで来ました対放車なし。 派手に紅葉まこもう度胸だけでクリアできるほど甘いコーナーじゃねえぞ乗せてくれるかしら初めてのコースでこの1本になんて演出がされているけど普通に流す分にはむしろ広くて快適なコーナーですねというわけでまた何かあるまでカットちょっとスピードが乗ったと思ったらこの急カーブ油断がなりませんセンターラインをはみ出せば10ゼロ ガードレールの一瞬の反射が知らせる対向車まだ朝4時ですよお互い大変ですねまた対向車ご安全に来ましたメガネ橋小島水第三橋梁写真撮影スポットとしても一番有名ですね200万のレンガを用いた国内最大の連絡橋 川底からの高さは31メートル大迫力ですここにもトンネル出口がこんなところに家が誰か住んでるのかなと思ったら雑貨屋さんのようです宅配業者さんにとっては現役の難所ですねというわけでこれにて薄い峠は終了今からは春菜山を目指します早朝の群馬の大自然を味わう地味に長いフィルクライムです 最初の5キロほどは山下りどのルートでも遠回りなのが辛いですね突然の一時停止安全な合流のための急加速しばらく進むとまた聖地が出てきました峠の釜飯シルエティが止めてあるのですがカバーが欠けてあって見えませんでしたね荻野屋横山店この時間帯には行っていませんが皆さんぜひお立ち寄りを今回はここをお接します 距離は短いけど狭いルートです対向車との距離感の目測はいつでも大事ちょっとでも見誤ると死亡事故ですトンネルを抜けると一気に朝小雨ですねこのモーマルクリウス特に弱点はないのですがワイパーがビビりまくります初期ロッドだったのがわざわいしました発売直後の新車は信頼なりませんね雄大な自然の中をしばらく駆け抜けますブマー帝国の大自然万歳 このまま1時間ほどエンジンを唸らせながらのヒルクライム水温は判定してたけど油温はどこまでいったのか 1.8 リッターのエンジンへの負荷を気にかけつつ調子よく登っていきますワンちゃんを抱えて散歩中の歩行者さんがいますねこういう時はフェースダウンよししばらくしたら唐突に道が狭くなりました対向車を気にかける一方でケースダウンは最小限に抑えたい。 この狭さの道こそ、経験と車幅感覚が物を言うのです。むッコーナーミラーに反応が。新聞配達の方でしたか。朝からお疲れ様です。この身長差は長旅を無事故でこなすために必要なんだ。次なる峠越えまで早朝の集落を流していく。 強くなったり狭くなったり最高速度が稼げない道選びに失敗しましたね今通っている西側ルートではなく東から行くべきだったセンターラインもない山道は平均速度がだだ下がりになるだけでなく精神の疲弊を招きます異物を踏んで完璧するリスクもある事前リサーチが不十分でした そしてここらから一気に道が夏になる道路脇から飛び出してくる草木がただですら狭い道路幅をさらに削る片側ホーム通行がタイミングよく青になりましたねこんな山奥の信号機なんか破る人がえそうであてになりませんがそしてここでミス路面の砂利に気づかず急ブレーキよしギリギリ助かりましたね砂利道はグリップが安定せず制動距離が飛躍的に伸びます 雨や路面のうねり左右差なども考えてやる必要がありますねやっと抜けましたこの信号機で国道を横断したらいよいよ春菜山登山ですしばらくは狭く手わしいだけの登りが続きますまたミラーに反応対向車ですね道路幅は十分に広い橋に寄せるときは。 フロントタイヤが道路脇わきの土を踏むのをハンドルで感じるのがコツですまあそのためにはタイヤグリップを肌感んで感じ取れるくらいの熟練が必要なんですがね一時停止まできましたここで合流です見通しが良くないところはいつでも緊張しますスーパーカブほどじゃないですがね和風な建物がありますねいクヤという幻想的なレストランのようです日本各所探せば数えきれないほどの名所が隠れています 大きな鳥春名神社ですいくつもの重要文化財を持ち深い歴史の上に成り立っています美味しそうなお食事どころもあり通り過ぎるにはもったいないところです春名湖まであと 4km 道のみが目的の旅通過してばかりですね頂上まであと一息倍速で駆け上がります 子はすぐそこですよというわけで着きました湖面が朝日色に輝いて綺麗ですねかなり左奥が見づらい地形ですが両方とも一時停止なので安心していきましょう来てなかったですね視認性が悪い車種の方グウッドラックここからあきルートまでは一瞬なのですがここで休憩をさせてください湖の向かいにあるちょっとしたトイレ駐車場 そこで1時間ほど仮眠ですボンネットを開けてみたら過去一番の熱気でした私自身も昨晩の21時半に出発していて疲れています休憩が終わってエンジンが冷えるまでカットはい春名湖浮から例の下りコースに行きましょうそこそこ長い直線です伝説のコースですよワクワクしますね このガードレールで囲われたエリアが秋の下りのスタート地点です意外にも簡素で見落としてしまいそうでしょバトルスタートだぜ盛り上がれよ例に倣ってノーカット版はサブチャンネルに出します早速1コーナー落とせそうな溝もありますね少しワークしましてスケートセンターのところの直線スピードの乗る直線も U 字カーブもありますカーブの途中に突然現れる展望台 眺めいいですよ流れが速くて入るも出るも大変ですがね3レーンになりましたそこそこ長い直線です5レーン平均まで来たのですがこれはひどい路面が狙されていますどう見てもわざと暴走行為対策でしょうこのように上下に波打った路面は普通のケースならなんてことないですが度を超えた速度で入ると一気にマシンの足回りがバタつきます 連とか言うのに5こなかったのは気のせいでしょうかみんな勝敗器量なのに頑張って登ってますねまあこっちはそれに加えて重いけどこの直線の果てにあるのはそうダブルクラッシュコーナーですそして確か立ち上がり重視の水落としで匠が追い上げた区間でしたねそしてこの3レーンある左コーナー FC との決着の場アートだと最短ラインをいけるイン側が有利なんだ高橋涼介気分でほどほどに。 そこそこ急ですよここ出口の方が急なのにスピードが乗りすぎているんだ深夜対 U ターン禁止という闇が深い標識それにしても案内な一瞬のカーブ1個アニメ版ではよくもまあ引き延ばしましたがそしてゴール地点の駐車場のところの左カーブは名なさんだかきなさんこれにて完了ですこのままカギさんに向かいますがしばらくは温泉街の景色をお楽しみください余談ですが。 この温泉街に行くために今の道を大型バスが下ることがあります圧倒的な前後長によるすれ違い難儀のためか劇よそ発狂レベルですこの温泉街自体もそこそこ激しく下ります走り屋の天国は一般車と混じって地獄ですねではでは赤城に向かっていきましょうちょっとそのタイミングの直進はどう考えても赤信号でしょう 群馬帝国見せつけないでよワンゴンーロンを取りに据えた地獄の実用車取りを。ちょっと待ってこれは参ったな右折するんだけどこの車前後に長いから進んだらはみ出ちゃうそこそこ待ったし後ろが来ちゃったからダメ元で進んでみる進んでくれたなんとか誰の邪魔にもならずに済んだよ動画が長くなりすぎちゃうのでまた何かあるまでカット休憩含めて1時間くらい飛ばしちゃったよ 赤木についちゃいましたおっと随分と遅い車に追いついてしまいましたね初見の峠道で追い越しも難しいよなと思っていたら先に行かせてくれるようですこれどうなんだろう窓から手を出して合図してくれたためグレーゾーンですが行くことにしましたそしてこれは未了という名前のお食事どのようですね飯テロ自爆旅行図ですそしてこの駐車場が 赤フルクライムのスタート地点相変わらず波打ってますねさて頂上までスキップしましょう左奥に見える赤い屋根見覚えありませんかここが頂上の駐車場なのですね早速引き返します ダウンヒルです個人的には特に見どころはないと思ったのでバサッといきますサブチャンネル定期。追いついちゃったよこのまま寄り道しつついろは坂を目指します焼きとうもろこし何それ美いしそう道だけが目的の旅も。 そそろそろ味気なくなってきたななんか急に狭くなったぞゆっくり入ろうかこのたび口密集地も普通に経由するし流れが速いから気が抜けないさて都市部を抜けて山まあいの国道区間に来たよこんな具合で続く60キロの一本道地味に長いしかも前えがつまってるのに後ろから煽られる車なんかあって電車乗るよ遅延してキーンにどなってるよやっと前が開けた。 フラストレーション全開振り切ってやるでダラダラ嫌がらせなんかしないタイヤの限界を感じろこの見通しの良さスーパーアタックをかけろと天が言っている突然のスパートに出遅れましたね後続がついてこないこうして振り切るのはおり運転への慶応マジ三幹じだからこそなせる技お得意のハイスピードクルーズを楽しんでいたら。 また追いついちゃったよとほほ見た目だけで腕もない雑魚に何十分も張り付かれるのサクソメブレーキングの練習というか新しい走り方のテストあえてコーナーに入ってもノーブレーキ奥ではツンと一瞬だけ踏むそしてクイックにターンセオリー通り行くのとどっちが速いんだろうダラダラとした流れの中にきついワインリングもあって飽きないですね全区間を録画してたら容量が足りなくなるので。 ここを過ぎたら色ロハまでカットすと今日一に再戦を挑みに行く匠の気持ちになるですよというわけで色ロハまで来ましたただまあ、調子に乗って飛ばしすぎてしまいましたねタイヤが鳴るほどのハードドライブ40キロ制限なんてなかった等倍では落せません供養も兼ねて登り切るまで倍速 登りきったらそのまま下りコースへこのガソリンスタンドに見覚えがありませんかスタート地点ですというわけで始まってしまいましたねいろはぞかダウンヒルさっきのボルゴの人運転めむちゃくちゃ社会悪それはないよ日本の民度はすでに崩れているよこんなアンダーステア傾向の車なでどう走ればいいんだ。 アウトインアウトなのか実はこの下りでも瞬間的にタイヤが鳴っていますただですら強い負荷がかかる下りのダウンヒルで限界を試せばそうなりますよねここはラインに迷いますねアウトに行って判定を稼ぐか遠回りはしないか加速タイミングを間違えると即壁に当たりそうですがこいつで下りを攻めて私は上達したんださてスキーローンが聞こえるかな し紛れの音量編集こんな小細工京一さんには通用しないでしょうなそしてここがジャンプでおなじみの33コーナーガードレールが伸びてきていて再現は無理ですねこのコーナー幅初見相手んあならインワワに1台分ねじ込めるわけか最後のうねうねセクションに入りましたここがまたけわしいんだよね下りきった直後の左直角カーブ水落としをしたところですねそしてここから。 怒涛のうく区間が始まるわけだ原作に沿って2台分並べそうか自分で継承しましょうかなるほどこれはカタパルトのように打ち出されますねここからの数十秒が本命なのですどんなステージなのか隣に青い SW がいる気分この速度なら意外と余裕あり MR2 がスキーしたコーナーの直後にいつも通りのフィニッシュな3つ目の端曲がる曲がってくれ 俺の86演出としてはいいでしょうが物理の機械を感情根性で走らせようとするのはというわけでいろは坂お疲れ様でした今日の巡り旅はここまでこのまま宿へ向かいます栃木エリアの3コースから近い良いロケーションのルートインですその前に右のところでトイレ休憩赤城の頂上からノンストップでしたからねそれから先は本当に何も起こりませんでした高速に乗り 疲れた体と車をいたわりながら進みますあ、ドキュンすぎだろ免許と一緒に冠包還しろというわけでここが今日の美事本ルートイン西那須のです部屋の中はこんな感じ散らかってますが至って普通のルートインですこれで一泊5843円でしたタバコの匂いがきつかったです向かいの新しい本が改装中なのか閉まっていて 前巻喫煙のこちらしか開いてなかったですねうん、古さのあるオールドインですおはようございますまだ朝の3時台ですが今のうちに近場を済ませますよ西側に3カ所ある地の一番奥モミジラインから攻略しますまあ2カ所目の東道塾線のところ昼しか空いてないんですけどね地名も知らぬ深夜の山を疲れを感じつつ流しますここに来て疲労が問題になってきました 睡眠不足が追い打ちをかける何時間あれば全部巡れるのかという企画でしたが速行するだけの気力が残っていません何やら温泉街いっぽいところに来ました国道が一方通行っになって別かれた名古屋育ちなので名前もわかりません今調べたら塩原というんですね首都から2時間でこれとは。 さすが日本は山岳国だいぶ進んでもみじラインの入り口まで来ましたでもここからが長いのよ夜明けに合わせて出てきたつもりだけど暗くて何も見えませんねこの区間の路面には期待できないな自分の身は自分で守らなきゃな以前こういう山奥でパンクして2時間の立ち往生と8万円の修理費を食らったことがありますほら唐突な落下物そして転がる小石 視界不良なのかパンクの恐怖と隣り合わせ、速度も出せない、これがあと20キロくらい続くのかと思うとうんざりします。疲れもたまります。またでかい石が落ちてる。ああいうのを踏んでパンクしたんだ。地面に散らばろ落ち葉と小石。あれは踏んでよいのか、昨日どころか、おとといの深夜からスタートしてますからね。帰りたさ爆増中う。うわ。 あんな木の枝乗り越えるなんてたまらないどうせ深んやだし交代してかわしていきましょうそしてそれは一息つく間もなくあれは例の小動物じゃないですか反射的に避けちまったお前に見えるわけもないか例の東道塾最さコースから4キロくらいしか離れてないんですよねここそりゃまあ同じ動物だっているわけだおっと今度はシカですね ハイビーム眩しいかなと思って消したら進路に向かって走り出しちゃったあたふたあたふた奈良公園の鹿はどついてくるのにねそれにしても何もない山奥だことでそれは私が住んでる岐阜の方も同じですがまさかのここで文明的施設温泉、牧場、農園が集まっているようですね私の PHV は静かすぎて。 通り過ぎたことにも気づかないでしょうここで公衆トイレを見つけるのですが虫がひどすぎて寄るのをやめるここら辺から路面状況は改善するのですが攻める気も起きない空は明るくなってきたのに木々に阻まれてまだまだ暗いですね何やら広い駐車場、スキー場があるようですこんな斜面を雪の中来くるなんて毎日誰かしら事故ってそうですね見えてきました蓋のない速攻。生かった。 引き返したくないほど長かったけどダウンヒルのスタート地点に到着ここを飛び出してスタートしていったわけですねよいしょせっかくだし 2D 気分で発進します15秒ほどプロジェクト D 主戦コースをどうぞ 特に見どころもなかったのでスキップしまして今は南回りでビジホに帰っていますここで悪い知らせです私ピグアップしました今日以降の旅をこなすのは無理ですさすがに累積運転時間が長すぎました気持ちが先走りすぎて体力の限界を無視してしまいましたあとモミジライン長すぎとりあえず帰り道も流しますむ逆走車来てねさすが群馬帝国 いやこことちぎだけどさこれぞ金儲け自動車人殺しのためのマシンそれにしてもこのエリア本当に景色が美しいですね一面に広がる緑と朝焼け混じりの空いつまでも流していたくなりますそんな具合に夜は明けたのですがもう今日はこのまま自宅に帰ります家まで高速で6時間ほど遠いなんてもんじゃないつもりつもった疲れの中 髪を取りつつ帰宅するパート、横転軸や落下物との遭遇もあります。今から制作します。楽しみにお待ちください。コメントや高評価もお願いしますね。では、ご視聴ありがとうございました。